はいあのすごいイレギュラーな形ですけどノーヘッド TV を始めたいと思います安田さんお待たせしましたものすごく待っ<笑>ごめんなさいね<笑>はいえっと今日ねあの安、ー、田さんを読んでまあ不自由田の件ことでそのすごく、えー、もう先週から動きが激しすぎて。 でそのまあわけわかんないみたいな状態っていうかまあなんかいろいろ悪化してるような感じがするんですけど、うんえー、そもそもその細かいことはともかくなんかあの表現の自由がとかねなんかその、えー、異なる意見の対立がみたいな話がやっぱりマスメディアの方では中心になっちゃってるので、えー、その 津田さんがポロっとその書いてたことがそのツイッターに書いてたことがあって、はいはいはいあの要するに政治家がこういろいろ煽ってきた結果だよっていうことを書いてましたよ、ね。そうですね。な、うん、結局のところそのところがそのあんまりクローズアップされないっていうか、うん、あのそういう一番そこが大事なとこなのになんとなくみんな避けてと。 新聞とかもね、うん、そんな感じがしますよね。まあね、うん、いやだから、まあしかもあの大阪の府知事、うん、吉村さん、ま あ, あの、うん、表現の不自由点が2019の時にまあ真っ先に煽ってた人じゃないですか。うん、真っ先に煽ってた町本人が。うん 今回ね、うんえーまあ、そこまで大きな脅迫でもないしかも3日間しかやらないもの、うん、できちんと県警と連絡してやれば多分、うん、あの警備はできる十分できるであろうものを、うんうん まああのー、そそもうすぐに、ね、中止をして、うん、いやこんなんできないんだっていうふうに言っているわけで、うんだまあうん、そもそもお前が煽ったからこういうような脅迫とかも来てるんだけれどもその煽って煽ったことによる脅迫を自分で呼び込んでおいてそれを理由に中止させて貸さなきゃいけない施設貸さないなんてふざけんなって感じですよね、うん、そもそもねねだから、あのー、これね。えーと先週その うんと翌日うん、名古屋でその爆竹的なものが郵便物に入っ て, 入っていて、うんえー、でその日の夕 方, 夕方に中止になっちゃったと僕、名古屋に行こうと思って、あのー、スタンバってたんですけどその中止になっちゃって見れなかったんですよねで安田さんも見れてないんですよね。そうそう 僕, 僕は名古屋に行きましたけども、うん あの実際には見ることはできませんでしたよね。うんうんうん、でいわば施設が臨時休館という形になりましたから、うんうん。中に入ることもできなかった、エレベーターに乗ることもできなかったという状態でした。うんうんうん、うん、それでまあ、あのー、事実上を中止にってことで。そのちょっとそれもおかしいんじゃないのっていうふうなことを思っていたら。あのー、その翌日、えー。大阪の方は裁判所が、あのー。 施設利用を断ったのは違法だということで、まあ、仮処分的なものを出しましたよねこれが、うんえー、7月9日あであこっちは良かったねとかって言ってたらそのさっきの方が吉村がなんかあの即時抗告すると、うん、<笑>なんかこうどうしてもやらせたくないんじゃないのかみたいな。多分、交際で。<笑> 普通に考えれば、交際でも否定されて、うんまああの、やらざるを得ないってことになると思いますけどね。っていうか、間に合わないんじゃないのかな、どうんうん、とも思いますけ、ね、だから結局、明日、うん、明後日から始まっちゃいますよね、それまでに決定出ないでしょ、うねうん、これ多分、うん。出るんん。すかね、安田さん出ないんじゃないですか、ただね、うん、あの大阪の県ですよね。うん みたいな話になってますけれども、それもね実行委員から何の連絡もないんですよ。うんうんうん、いつもね警察とそれからメディアだけのやり取りであって実行委員から何の連絡もないとかどんな情報情報が届いたのか具体的に何を求めたのか全く情報が入ってこない。実行委員会から怒ってこっちに。うんうんうんうん、これねあのああそう か, そか今吉村さん、ね。え？うん。休館を検討してるぞ。うん、うん。 会場の、つまり中止ではなくて、いわば休館にしてしまうと。うん、えー、そういったことも検討している旨を、やっぱ会見で、えー、出たものですから。うん、何言ってるんだって話になってるわけですね、こっちはねだからあの。川村方式を使おうっていうことでしょうん。そうそうそう。だ名古屋もそうなんですよ、中止とは言ってないんですよ、行政は。うんうんうんうんうん。展示休館だと、改、う、正、ん、そのもの中止とは言ってない、非常になか、なん、て言うかな、まあ、決めだと僕は思ってますけれども。うんうんうん。 うんうん、そういうことをやっぱり言うことで、えー、実質的な中止で追い込もうとしてる動きっていうのが非常になんか、これ、あのだから、あのー、警察の側のね、どんな脅迫が来ているのかみたいな の, の、詳細があの共有されない、実行委員会側に共有されないっていうのは、大阪だけじゃなくて、これ、名古屋でも起きてることで。うん 名古屋の実行委員会の方につまりあの爆竹騒ぎで、うんえーね、中止になったんですけど、ね、あれじゃあその爆竹騒ぎってどういう状況だあったかっていうと朝に、まあ、郵便物が届いたと、うんまあ、ちょっとやっぱり不審だからっていうので。 名古屋市の職員の人が、まあ、警察に連絡をして、うん、でその職員 が, 館長か職員が警察立ち会いのもとそこで開けたっていう状況があって、うん、でもその2人しかいないですよ。っていう状況になって実際だからどういうで爆発があったんだっていうことはあのそれでだから施設自体が使われなくなったんだけれども、うんまあ、どのような規模でのどういう。 爆発なのか単に破裂音が中でパンってしただけなのかっていう状況とかも詳しい状況っていうのがほとんど分からないという中で、まあ、すごく極端な話をすると別にない可能性だってすらあるっていうことですよね、うんうんうんうん、その2人だけでっていうだからやっぱり そ, こそういう状況があって、うん、だから結構あのやっぱりもともとだって運営実行委員会がね、うん、あの で, できてたっていう運営元に対して本来であればそこの情報共有っていうのを丁寧にやって。やっ やられしかるべきなんですけれども、うん、そこがやっぱりブラックボックス化してしまうっていうこと、うんうん、これは非常に問題だと思いますけどね。あのまあ、今日はねその不自由典のあの「不自由の犯人」っていうタイトルにしてるんですけどまあそのこれあの僕最初に思ったのはそのまあ比喩と思うじゃないですかこのタイトルをね。 川村隆が爆竹を送ったんじゃないのと思ったんだ、ね、<笑><笑><笑>まで、ゃないうふうに、爆竹を送ったか送らせたか、あのなんかあったんじゃなんかな。そこまでね犯人なんな、そこまで暇じゃないと思いますよ。大阪も吉村が、あのなんか、犯人なんじゃないかなっていうふうにとふと思って、<笑>ね、まあ、そんなことないと思うけど、でも、あの、動機があるじゃないですか、めちゃくちゃ。あの人たち。 過去のことをいいろろだから<笑>あのー、まあ最終的にはそのこの犯人っていうのは比喩ではあるんだけども、うん、最初はあいつやったんじゃないかなって俺一瞬思ったんですよね。うんうんうん、でそれぐらい や, やってしかるべき、あのー、今までのなんていうかほらあの推理刑事もののドラマとかねあの横溝正史の。 あのやつとかで最初にめっちゃ怪しい人があなんか田舎の警部があいつが犯人に違いないとかって言ってなので金田一浩介はそれは違うって言ってあの最終的には意外な人が犯人なんだけど最初に疑われる、うん。 人いるじゃん、はいはい、すごい動機を持、ね、ってる<笑> そ, そ, そんな感じでそれがあの川村市長じゃないかっていうね<笑>川村と吉村が最初に疑われるやつじゃないかなっていうことを思ったんですよ、うんうん、でというのはねえー、とまあ今までのあそれで今日また昨日か新しい動きがありましたよね、えー、と脅迫文が来たとそうですね これも吉村が犯人なんじゃないのって思うわけですよ。この脅迫文を送ったら、愛、う、知、ん、トリエンナれレみたいに中心できるじゃんって思ってるんないていうそうですよね。実力阻止に向かうって言い方なんで。<笑> そ, うそうそう。<笑> だからこれはやっぱりちょっと2019の愛知ともちょっとニュアンスが違いますよね。うん、うん、うん、えどういい感じで違いますか。あのー、なんだろうなまあちょっと僕もそのまあ当然愛知の時には僕はねメールも含めて、うん、ファックスも含めて実物を見ていたからいろいろそういうのが分かりますけれども、うん、なんだろうなあのー、うん。 ちょっとやっぱりこの文面の冷たさみたいなもの、うん、で少しやっぱり赤包帯事件とかを少し思い起こせるようなところもあるのです、ね、こっちのがね危ないっていうのか、うん、まあでも要するにどんな感じなのかっていうのもわからないので、うん、でも脅迫文ですよね。うん、で一度だから中止になって再開の動きがあってこういうのが送られてきてるっていうことっていうのは。 やっぱり少しやっぱりあの愛知の時とは、うん、あの若干違うかな愛知の時は も, もちろんあの送られてきたんですよ、うん、送られては来たしメー ル, メールただメールっていうのは、うんまあ、こういう番組だからあの言いますけど、うんまあ、いわゆるわー あ,、ね、あの要するにネットでの例えば唐沢弁護士なんかをいじってるような、うん、ああいうような。 まあ、長谷からみんなんて言われてるね。うん、あのネットでありますけど、まあ、正直あそこのおもちゃになってたんですよね愛知、うん、もね。うんうん、でそれでだから2 0 0 2通ぐらい、えーあのー、いわゆる匿名化 の,、ね、あのツールを使って、うんえー、オウムのオウムじゃないかアレフか、うん、アレフの、あのー、メールフォームを使って脅迫を送るみたいなっていう、うん、そういうことをやってきてたので、うんうん、だからまああのー。 2,000 通のやつは来てたはけれども、うん、まあ何ていうかこれが本当に実行に移されるっていうのは、うん、あの可能性としてはそんなに高くないだろうなっていうのは見てはいました。うんうんうんうん、なんだけれどもやっぱりあのこういう紙でね漂白文っていうのがあってなので、うんうん、紙ってどういう感じで届いてるのかっていうのをその辺を見てみないとその辺のなんかリアルなニュアンスは ち, ちょっと分かんないなっていうのもあるんですよね。うん あまあ、実力阻止に向かうっていうのがその、海、ま、上、あの破壊、人的攻撃を含むみたいなね、その右翼が来て暴れるぞ程度のことならあれなんだけどね、爆弾しか来たとか、そういうことは別に書いてないんだよね。うんうん、人的攻撃を含むですよね、海、う、上、ん、施設の破壊、人的攻撃を含むっていう、うん、こういう言い方っていうのも、なんていうか、またちょっと普通の脅迫文とも違うので、ちょっと特徴ありますよね。全部見てみないとな ほら映画のスクリーンを切るとかああいう感じのこともす、うん、思わせますよ、ねうんうんまあでも別に愛知は愛知でねそういう右派っぽい人が来てで抗議に来てそのまま何だろうな入り口のところにあるショップで、うん、そこのショップにある瓶を倒して割って、うん、で逮捕されてみたいなことも実はありましたし、うんうん、あの爆発物 っていう爆発物を送ったみたいな感じで、不審なものの郵便物が送られて、うん、まあ、それで警察が対応してっていうこともあったんですよ。それはねで、うんうん。だからあのそうなると本当に現場の負担っていうのはめちゃくちゃ大きくなったんですけれども、うんうん。あの結局、この今ここにいる ？3 人の中であの見てるのはあの。今年の表現の不重点を見てるの？は津田さん。 そうですね、だすね僕だからまああの<笑>なまあというか東京名古屋、うん、大阪があって、うん、まあまさか僕名古屋だけが開催されるっていうことも予想してなかったんだけれども、うんうんうんまあ、もちろん全部行くつもりだったんですが、うん、名古屋で1日目に行くとあまりにも僕が1日目に行ったら目立ちすぎるな<笑>と思ったので、うんうん、まあ2日目だったらまあメディアもいないだろうと思ってそうだから2日目に行ったんですよね、うん、2日目のお昼ぐらいに行ってまああの会場は別に落ち着いてて、うん、で。 ただあの、すごく、まあ、ピリピリっていうわけじゃないけれども、うん、やっぱりちゃんとこれを成功させるんだっていう、やっぱりその運営の熱意っていうのは、すすごちょっとこの津田さんが、はいはい、あの撮ってきてくれたポリタスでもうすでに流れてますけども、これ、結構ね、貴 重, 貴重な ね, あのね部位になっちゃったんですけど、そういうふうにね、えー、こう展示として、3日目までやった、2日目か。日日目です、ね、2日目で、うん、です終わった で、その急死にされちゃったっていうことはなんかあの僕はそのほら河村が犯人なんじゃないかと思ったのはやり方がうまいなと思ったんだけど、うん、まあ犯人じゃないと思いますよ一応言っときますけどね。うん、<笑>言っときますけどだけどその大阪とは別の意味で結構、まあ、これ中止ありきな感じがしたなっていうこれねあのー。 休館にしますっていうふうにすぐ決めちゃったでしょ当日にでそれに対してその愛知の会の人が抗議文と要請文を出して続けさせてくれっていう要請文を出してえー、で、えー、それをあのさらにそこに名古屋市が名古屋市の考えっていう文章を出したんだよね、うん、でそこにはその 公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険が発生したので休館にしました、うん、っていうふうになってるんですけど、あのー、それに対してまた愛知の会の人たちが抗議文を出していてこれだからあれですよね、うん、泉佐野市民会館事件の最高裁判決ですよね。うん だけどその中休館にしたときにね詳しいこと分かんないって言ってたじゃないとかって、うん、その警察から何も言ってこないから状況が全然分かんないって 言, って言いながら休館にしたのに、うん、後から。 あのー、差し迫った危険が発生したとか言 い, 言い出すのはおかしいんじゃないのみたいなことだからこれですよね、うん、赤線で引いてある左の方の最高裁判例が示す、うんえー、この人の生命身体または財産が侵害され公共の安全が損なわれる、うん、明らかな差し迫った危険の発生が。うんうんうん 具体的に予見され、うん、警察の警備等によってもなお、えー、混乱を防止することができない特別な事業があるということに行わないという認識ですよね。こ、うんうん、これ、れ、あのーまあの時も、ねうん、同じこと言われたんですよ。うん、だから要するにもう警備強化してやればいいじゃないかと、うんうんうん、要するにあの覚悟が足りないとかいろいろ言われたんですけど、うんうん、愛知の難しかったところって。うん 結局その会場が多いわけですよね、うんうんうんうん、1個だけじゃなくて会期が長いことそれで3日目ですから、うんうんうん、会期が長いことと会場が多いことでもちろん警察に警備っていうのをしてくれっていうことはもちろん頼んでる、うんうんまあ、頼んでるけどこんなに大会場多いしそんな75日間その張り付きなんて無理だよっていうふうに断られているっていう状況があってで愛知の場合は結局遠藤寺商店街とか一般のそういう街中の会場もあってこれがまたセキュリティーホールになるわけですよね。うんうん でそうすると、そういうところってボランティアが1人だけでも立っていて警備とかしているようなところ で, で木造住宅とかたくさんあったときにでさらに、共和二事件の2週間後、うん、でそして具体的にガソリンを持って火をつけるぞっていう脅迫があったので、うんうん、僕は本当にそれはありえるし、うん、ありえやろうと思えば本当に簡単にできてそれを防ぎようがないと思ったので、うん、だから、まあ、もうこれ、中止せざるを得ないっていう判断を飲まざるを得なかったっていうところはあるんですけれども。うんだからまあ あのそれに比べればねこれはその動線もそんなに多くないしそう守る場所がとにかく一箇所ってだけで本当にあのあの守りやすいかつ回帰も短いんですよ、うん。だからこれはやればいいじゃないかっていうふうに僕らなんか外から見てると考えがちだけど、うん、それでもやっぱりその現場のにいた場合は、うん、躊躇してしまう要素が。 あり ま, すよね、あまあだから僕が、ね、あのこの会の例えばトップでそれを中止活動するのかっていうのを判断する立場だったらまあすごい悩みますよね、うん。もしそれによっってやっぱり誰か。 来た観客だとか、うん、あるいはあの市の職員とかが、まあ、怪我したりとか最悪の場合亡くなったりとかするということは、うん、当然それは考えるわけで、うんうんうん、ただやっぱりただそれはやっぱりやれることを十分やって守ってからじゃないと、うん、やっぱりそれはこれ安田さんこの、あのー、名古屋市の考えとかどう思います うん、あのねだから今の話の繰り返しになりますけども、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見できたかどうかっていうの一つのポイントになると思うんですね。うんうんうん、で、僕、実はその中止が決まった翌日に名古屋に行って、関係者から、あるいは市役所の担当者から話を聞いたんですけれども、うん、この会場っていうのは、これ、津田さん言ったからわかると思いますけれども、あの中には中区役所ですとか、さまざまな行政関連施設が入ってるんですよね、中にはね、さまざまな。うんうんうんうん でギャラリー以外は全部通常営業してるわけですよ。ギャラリーだけが閉鎖されたわけですね、うんうんで。それ以外は全部当たり前のように通常通りにあの営業を続けてる、あるいは事業を続けてるわけです。ギャラリーだけなんですよ、だからエレベーターも普通に動いてる、なんだけどもギャラリーが入居している8階、9階だけ止まらないように操作されてるわけです。 ですから明らかにさせてもまった危険があるとは言うけれども、しかし実際に閉鎖されているのは、そのビル全体の一部だけであって、他は全部通常通りの活動が行われている通常通りにもう開いてるんですよねで、ギャラリーだけが閉鎖したっていうところに、僕、はある種の意図みたいなものをやっぱりどうしても感じざるを得ないわけです。 これだから、あの安田さんの、ね、おっしゃる通りでつまりはそういうふうにギャラリーだけを閉鎖でででききるるよよ。うに、動線が工夫できるんですよだから実際僕がいた時もまず地下に案内をされて整理券をもらってでその上で地下のエレベーターからきちんとスタッフの誘導があってそれで直で行くって言って他の客ともせあの基本的には あ, のあんまりあのなんだろう鉢合わせないような動線になっていったので相当あのまず上がるこ と, ところ。 そのギャラ、うん、市民ギャラリーがあるところに行くルートをすごく限定することができて、うん、で、えー、まあそのこと自体をやっていたわけですよねだから警備は多分本当にできるんですよね。 中止が決まってから私ビル何度か行きましたけれども、うん、中入るのも結構困難な、ね、石福刑事ゃんガーッと固めてるわけですよね、うんで。なかなか自由にビルの中出入りできない。しかしビルの中には区役所もあるし、様々な人も出入りしてるわけです。うん、ですから、いくつかの関門チェックを受ければ、 きちんと中に入ることもできるし、今のあの、津田さんがおっしゃった通りに、うん、動線きっちり確保、むしろこの今回 の, あの事件によって確保できてしまってるっていう状況がきちんと分かったんですよね、うん、それでもギャラリーのみを閉鎖してるっていところがやっぱり僕は非常に問題があだなと思いました安、うんうん、田さんはこれあの、犯人誰やと思います川村って言いたいんでしょ、野さん河<笑>村でしょ、これ。<笑>高橋でしょこんなこんなことやるやるつは まあ、今のところね、分かった状況だけ言ってるとね、うん、あのそのそ郵便物の決心は関西だったんですって、うんうんうん、そして USB 在中って書いてあってね、うん、でなんかさっき津田さんも言ったけど、ごわごわした感じがあったから警察官呼んで、警察官立ち会いのもと、しかしこれもおかしな話で、警察官が立ち会っていながら、つまり何らかの危険を感じていながら、当然警察官が立ち会うんだけど、開封するのそうそう、これ謎ですよ、う、ね、ん。 で警察官は何もしないんですよ、見てるわけなんです。で、職員がハサミで開封した瞬間に、うん、あのいわば爆竹のようなものが破裂したという一応、発表にはなってるわけですよね。中, 中には電池で持って発熱するような装置が入ってたんですって USB、開封すると同時に発熱をして、それでなんか破裂をするという、そういう仕組みになってたらしいんだけども、これはあくまでも、札がマスコミに発表した、あの要するにまあ、 ことであって、実際にこのことはまだ直接実行委員会には届いてないんですよね。こ の, この発表そのものは。え、それ、あの、U. S. B.。なんか、結局、あれは U. S. B. 在中って怪しい。と思って警察を呼んだのか、最初から警察がもういたんですか。なんか、そこもよくわかんな い, よ、ねいや。なんか、まあの、報道とかの、あの、話を見ると。うん、あのー、まあ、不審な郵便物だったんで、うん、警察に呼んで。うんうんうんうん 立ちあいのもとっていうだだっていう話でしたけどね。そうそうそうそうそう。だからなんか封筒がゴワゴワしてたんですって。うん、ああゴワゴワしてて明らかに何かあのー。 いわゆる紙以外のものが入っているような手触りを感じたので、警察を呼んだらしい、うんまあ、警察、それに今日いっぱい待機してますから、呼んで、どうでしょう、見てほしいってって、立ち合わせた上ででサミでを入れたというのが、今ののところの発表ですよね本当にこれ、爆発物なんだったらね、なんかちゃんと警察にやってほしいですよね、本当そうなんですよ。うんうんうん いやだから、あのーまあ、そういうことをうどんどんうがって見てしまえば。うん いや、別にそんなでね、うん。実際でもこういうような爆発が起こられてきて、うん、指職員の指が飛んだみたいなことって過去にあるわけじゃないです か,、うんあありますかね。っていうことを考慮すればそうだけれども、うんまあ、なんかハサミで開けても大丈夫だったっていうことが、うん、もしこれが出キレースなんだとすれば、うんまあ、それは職員にも開けさせるよねっていう感じはしますけど、うんうんまあ、そこまででも自作自演したかっていうところも微妙だなとは思うので。 だから開けるわけにはいかないっていうのは一応公式にはそうなんでしょうね、うん、立場上は。まあね、ただけ、うん、結局だから、ただこれ、決心大阪ですから、うん、もしかするとだからこ の, あの2回目の L 大阪に対しての、うん、あの大阪不自由天の側に送った脅迫文の側と、うん、こっちの名古屋の爆竹を送ったっていうのは、うん、もしかしたら同じか近いグループである可能性っていうのはありますよね。う だから、L 大阪に届いたとされる脅迫状の化身がもし名古屋だったら非常に面白いことになるい<笑>うんうん、うん、<笑>吉村と河村で送り合ったとか、まあ、そういうど う, どうでもいいような話をやっぱ想像したくなるような状況ではありますけどねまあじゃあちょっとその容疑者の足取りをちょっと追ってみましょうね<笑><笑>あのこれがあのえっと河村容疑者 の, あの足取りなんですけど<笑>やっぱりね もう最初にはん疑われる人ですよこれは。<笑>あの1900まあ最初これ日本新党からので衆議院議員になって98年に民主党でしょ、うん、で、えー、民そこからそこはまだ民主党のから そ, そこは最初はまあおとなしいというか、まあ、地道にいろいろやってんですけど。 そうですよ。2007… だってこの頃僕、しょっちゅう取材してましたけど、うん、僕、その時ちょうど永田町周り担当してましたから、うん、普通に標準喋ってましたよ、うん、この時は。<笑><笑>あのあまた安田さんのところに票が出てないかもしれないけど、えっ、ー、と、はい、2007年に、えーね、慰安婦問題と南京事件の真実を検証する会っていうのに参加するんですよね、議員連盟。うんで えー、とそれがあ2007年の6月にワシントン・ポストに全面広告を出す「t h e f a ってやつねでそこに名前を連ねてるんですけども、はいはいえー、これがですね、えー、とまあ河村さんの紆余行動の最初かなっていう気はするんですよね。 うん、で、あのー、そのその後、衆議院議員を辞めて名古屋市長になる。で、2010年に例のそのリコール、市議会のリコールっうのをやって、えー、なんか、あのー、結局、愛知トレーナーの大村リコールの前のは、それを参考にしたんじゃないとか言われてましたけども。 で、2012年に軟禁虐殺否定発言っていうのをやりますよね。ええええええ、で、えー、とその時に在特会とかが支援デモをやったりとかするんですけど、はい、でその同じ年に中共維新の会っていうのを作ってで、えー、またしばらくするとそのなんか朝鮮学校に、えー、補助金を出さないって言 い, 言い出して。うん でそれを2016年ですけどそれを言ったところあの在徳会がデモをやって河村を褒めたら「あのいやありがたい」とか言って記者会見で言ってみんなに叩かれた事件っていうのがありましたよね。それが2016年。うん、で2017年にまた軟禁虐殺否定発言するんですよね。うんうん、でその。 で、その2年後に、アーチトリエンナーラで不自由展に抗議して座り込みと。で、リコール運動を、まあ、ほとんどが熱造だったリコール運動をやって、で、うんえー、今年、爆竹が来たとかって言って、えー、ギャラリーは休館と。えー、こういう、あの、 だいい十20年ぐらいのスパンを見てああやっぱ河村が犯人だなってい う, <笑>ていうふうに僕はまあ考えるわけなんですけど<笑>、うん、まあそういう時代の空気を作った中のキープレーヤーの一人ではありますよね。そ う, い う, そういうことなんですだから結局、うんあのー、津田さんが言ってたようにその散々政治家が煽ってきたからことの結果がこれなんだよっていうことを。うん お言ってましたよね、うん、でそれをもしそのうんなんていうかうん標本人的なあの感じで言うならやっぱそれは川村隆二20年間歴史否認とレイシズムの活動をやってきたんだけど人柄がいいからあんまり。 あのー、問題にならなかった人なんじゃないかなっていう感じがしますそれからあとなんか結構リベラルだとやっぱりみんな思ってますよね。あのやっぱり人気はありますよね、うん、でやっぱり減税っていうすごいわかりやすい公約出して実際それで結果を出したっていうところもあって、うん、それ評価してる人は、うん、やっぱり経済人いんですよね、うんうん。だから僕は結構あの川村、まあ、あのリコール不正署名事件は本当ひどかったんですけど、うんうん、ま あ, あのやっぱりあの名古屋にもねいろいろ知り合いいるので、うん、あの。 あの感触 選, 選挙どうなんだっていう感触やったら、まあ、間違いなく出るし、うん、出馬するしで出たら、まあ、今までのようには楽勝ってことはなならにはならないだろうけど、まあ、逃げ切ると思うよっていうのが、まあ、愛知の、うんうん、名古屋のも経済界のもう大体おおむね皆さんの見方だったの で, で、ねまあ、それはやっぱあの強いですよ。うんうん、で2012年の南京否定発言の時にあのこういうふうにねあの 超みんなが応援してるんだけどその応援してるメンツっていうのは何かというと安倍晋三石原慎太郎櫻井し子杉山浩一平沼竹雄渡部長一みたいなのもう何かやっぱりあの安田さんともいつも言ってるほらなんかこう維新の一部と何か安倍自民というよりは安倍と維新と何かその辺のごちゃごちゃしたもんがなんか一体となってなんか ショッカー的に乗っ取ってるよねみたいな話をいつもしてたじゃないです か,、うん、だからそういう感じはこの2012年の時点でもう出てるかなっていう気がするんです安田さんのあのねその、こっちの仮想カメラの画像がすごく遅れ て, 遅れて表示されてるみたいなんですけどの後々遅れて出ると思いますんで今あの、えー、意見広告の絵を見ています。 あのー、だからなんか結構ね河村さんのことを支持してた、うん、割と、まあ、民間の人なんかにも実は話聞くことがあって、うん、なんかその人なんかに聞くとこの、まあ、人、うんまあ、民主党だったりもするので、うん、でも正直、うん、やっぱりね生っ粋のポピュリストなんですよね。人気が取れれば結構何でも言うみたいなところがあって、うんうんうん、多分これが人気が取れると思って言ったっていうのがあって、うんうんうん、それこそなんか彼が自転車で乗って凱旋するわけですよ。うんうんうんうん、自転車でややっってる時にやっぱり結構、 まあ、フランクだから、うんまあ、声かけられたら「おお」みたいな感じであの答えると、うんうんうんうん、でその時に多分まあリベラルさ派系の人だと思うんですけど、うんうん、河村さんにね指示、うんうんまあ、はしてるけどどう思うのみたいな形で「て、うん、いうか河村さんあなたは日の丸と君が代はどう思うの?」って聞いたことがあるらしくて、うんうんうんうん、でその時にのこう河村あのさんのねあの答えは結構秀逸で「うんうんうんまあ、日の丸はいいと思うけど、うん、君が代はちょっとどうかと思うよねダサいよね、うんうんうんうん」みたいなっていうのを割と、うんうん だからはっきり言ってねイデオロギーとか何かあってやってる人じゃないでしょこの人う単に人気ができ取れればいいっていうだけの政治家なので本当に正しくポピュリストだと思いますよこの人、うん、だからやっぱりその、うんそね、この南京云々もそうだし慰安婦云々もそうだけど吉村もそうだけどあのそのポピュリストで人気取りをしようと思うとそういうレイシズムにどんどん流れていくっていうことが一つの特徴かなっていう。 は、まあ、前からねあの指摘してたけどもう一つ思ったのはあのさっきのね川、あのー、村隆とかが最初にあの作ったの慰安婦問題と南京事件の真実を検証する会っていうね議員連盟あったじゃないですかあれってあのそもそももともと2007年にできたですね民主党の中でできた、ね。 議員連盟なんだよよね。ね。自民党じゃないんだだ、ね、まあだ か, らだから原口和弘さんとかもね、うん、結局なんか僕あの初めて気づいたんですけどその二大政党政云々っていうのを90年代からずっと言ってきてあのその結果が今何なのかっていうとこのどっちが植えれるか合戦みたいになったんじゃないのって思うんですけど安田さんどう思います うん、そうかもしれないね実はねその大事なことなんだけど、98年から2007年の間って結構間が空いてますよね、この河村容疑者の足取りの中で、うんうんうんうん。で、僕はちょうど1999年国会っていうのを僕、担当してて、その時は例えば一つの話題とすれば、うんうん、住民基本台帳法の改正問題ってなったわけです、うんうんうんうん。言ってみれば、あの住民基本台帳法に基づいて、うんあの、やっぱ今の重機カードですよ、うん、全員に番号を売り振り分ける。 うん、ということが国会ですごく問題になって、うん、これ、自民党対野党との間でものすごく対立が起きたんだけども、うん、僕、その時川河村さんのとこ取材に行ってるわけですよね、う, ん、うまいこと言うわけです、河村さんは、なんて言ったかっていうと、君、僕は大反対だよと、うん、なぜ反対なんですか、先生、聞くとね、こういうわけです。人間と牛を一緒にしちゃいかん 牛に番号を振るのと同じように人間にも番号を振る、こんな人間と牛を一緒にすることはあかんよってことを、ね、すごく強調していて、うん、使える言葉なの、かいかっこ取りやすいことを言うわけですよね、うん、そういった意味ですごいポピュリストだったんですよね、うんうん、分かりやすい言葉でもって、うんえー、やるで、その根拠となっているのは何かというと、彼はその後にこういうわけです。日本が共産主義国家にしてはいいけないと、うん でものともやっぱり、ね、反共意識みたいなのは当然あったわけですよね、うん、当然ながら、例えばソ連、中国のように人間を管理するっいうことに関して反対だていうことに関し て, て, 関して僕もシンパシーは持つんだけれども、うん、そういった形、ものすごい反響意識っいうのはやっぱそのところからあってそれを下地に、えー、彼なりう、えー、住民基本台帳法に。 改正に反対だったり当庁法に反対だったりっていうところで、うん、多くの字幕を引いて、えー、人気を博していくっていう流れっていうのはあった実に民主党、うん、右派的なやり方っていうものの中で川、えー、村容疑者が力をつけてったっていう経緯っていうのは、うん、僕ずっと見てきたようなつもりなんですよねなれ、うんうんね、まああのそ、うん、ういうまああの人もともと民社党なんですよねね、うん、あのまあ愛知県ってのはもともと民社党王国ですからね、うん、だから あの吉村さんっていうのは全然そういう出自とは全然違うもっとポットで感のある人だけども、うん、あのそのじゃあ次吉村容疑者の足取りを見てみましょうね。はいえっとこの人は2005年に屋敷高尋の顧問弁護士から始まってて高尋にプッシュされて。 えー、松井さんに説得されて、大阪市議選選に出て当選と。これでもあれですね、うん、多分吉村さんを語る上で非常に重要な竹富事件での敗訴っていうのが書いてあっ、ね、だから宇都宮健事さんにもうボロ負けしたってい う, そう、そうです、そうです、訴訟代理人だったですもんね、はい、そうだって、はい、あのこと自体がやっぱりジャーナリズムに対してのすごい攻撃でもあってね、うん、かかかいやだから結構、吉村容疑者を語る上では、外してはいけない経歴だと思います、ね<笑> で、えーと、最初国会議員になって、えー、2015年に大阪市長で2017年にサンフランシスコ市長にあの慰安婦像をお前のとこを作ってるやないかとあのって言って抗議をしますよね。うん、でこれは決裂して、えー、結局最終的にそのなんと姉妹都市を。 解消してしまうと。かもこのロンドン・ブリードさんという人が向こうの市長なんですけどもすごいなんか大人な諭し方をされててなんかその非常に恥ずかしい状態になって、ね、外務省とかなんとかしなかったんですかねいやだってこん な, な, んこんな国際問題になるでしょどう考えけど。う 外務省自体がそういうことを多分推進してるんですよ。まあ確かにそうです、ね、あの外務省はその少女像とか慰安婦像に関して海外のロビーイングものすごいやってるし、まあね、歴史戦ってやつですね歴史戦やってるから問題にするところが多分率先してやっていて。まあ、そうなんですよね。えっ、ー、と。いやすごい で, す、ね、でその時の会話はこうですよね。えーと えー、日本軍に旧日本軍によって利用された慰安婦だけではなく世界各国の軍によって戦場において政の対象とされてきた全ての女性に対するそうした行為の全てを二度と許さないと世界に向けて宣言するものでなければなりません要するに他もやってたんじゃないかっいどっちもどっちだ<笑>っていうことをなぜ<笑>日本だけが攻められるんだとそうで言うんだけど、あのー、でそれ相手のサンフランシスコ市長にはその 60年以上も続いてきたその友好関係をね一人の市長が一方的に解消することができませんか<笑>。あんたがいくら辞めるっつっても両市民はこれからも姉妹都市なんだよとしかもほか の, の国もとか言ってるけど別にこ の, あの時の慰安婦像っていうのはいわゆるその今不自由展で展示されてる少女像ではないんです。 あのこういうもので、うんえー、ここにはその朝鮮半島で中国とフィリピン出身 の, あの女性が描かれているわけですよね。であの碑文にはこういうふうに書いてあると。あの私たちにとって最も恐ろしいことは第二次世界大戦中の私たちの痛ましい歴史が忘れられてしまうことです。 えー、この記念碑は1931年から1945年まで日本軍によって制奴隷にされ、慰安婦と呼ばれたアジア太平洋地域13カ国にわたった何十万人の女性と少女の苦しみを表しています。その少女たちの大多数は戦時中、囚われの身のまま命を落としました。このくらい歴史は、えー、生存者が 勇敢に沈黙を破った1990年代まで何十年も隠されていました生存者たちの証言が世界を動かした結果戦争手段としての性暴力が人道に対する罪であり加害国の政府が責任を負わなければならないと国際社会が宣言することとなりましたこの記念碑はこれらの女性たちの記憶のために捧げられており世界中での性暴力や性的人身売買を根絶するために建てられたものです だから、別に世界中での性暴力を根絶するために建てられてるんだから吉村さんの言ってることはその、まあ、子どものへりくつじゃないですか。かいや、というか吉村さんが言おうとしていることをまさに表した像なんですよね。<笑>よね何見てるのかって話て<笑>そうそ う, そうで吉村さんはあの、まあ、このあとねこ う, こういうあのノーモア・イアン風像みたいなあの記事をですね産経の正論に書いたりですね、えー、するんですけど。 ちょっと掘っていくと、その衆議院議員 に, になる前、えーとあ、大阪市議の最初のえっに、在特会の中曽さん、千鶴子さんとか、はいはいはい、あの野田和雅さんとかと一緒になんか教育基本条例の進歩とか出たりしてるんですよね。 いわゆる、松く君のウェブサイトは、松く君が主催してる集会なんですけど、そういうとこにちゃんと出てるわけなんです。だから、やっぱり、あのー、これも犯人を疑われても仕方ないなぁと、動機がめちゃくちゃありますねと、あと、雷大藩がってやつね、あのー、まあ、ね、まあ、素のネトウヨですよね。 だから、結局その。いやいや、愛知の時も最大、最大限に言われましたよ。ベトナムの韓国大使館前に、らいだんはんぼしずを建立計画って。あの韓国で慰安婦問題をやってる人たち。 ですよね。作ってんの、ね。いうか、ん、あとはだから<笑>結局のところ<笑>、うん、だからあの平和の症状を作ったあのあキム夫妻、うん、キム夫妻はまさにベテラン・ピエタっていうですよね。そうだから韓国軍の蛮行っていうのを、うん、まあそこについて<笑>批判的な。いいつもやってるじゃないかとか<笑>あのー、だったら来大藩はどうなんだっていうの も,、うん、もうこれ10年前からもう論破されまくってることをいまだに。 さっきのツイート2018年ですからね言、うん、うわけなんですよね。 あれですよね。だって竹藤訴訟、うんまあ、竹藤があのボロ負けしたあの竹藤訴訟って、うん、金額的にももう戦後最大級 の, あのスラップ訴訟ですよね、うんうん、言論目的だけでジャーナリストの口を防ぐっていう、うんうん、その代理人をやってた人が、うん、それはまあ不自由展をやろうと思ったら中止とかするでしょそれが不知事とかになってんだったらっていうすげえシンプルな話ですよねこれっと い,、ねねねうん、いうことは犯人<笑> を作ったとだから最初はだからやっぱりねみんな思ったじゃないですか吉村が手を回して、うんあのー、その L 大阪にそういう措置を取らせたんじゃないかなっていうことをみんな疑ったでしょ、うん、で実際はちょっとどうかわかんないんですけど実際はどうだと思います安田さん。 要するに、吉村が手を回してロ大阪が動いたんじゃないかって、最初、みんな考えたじゃないですか。ええええ。でも、実際 は, そ う, とはそうではないと思ういや、あのやっぱり吉村の影響力大きいと思いますよ、今回、ロ大阪に関して言うならば。うんうんうんうんね、で、あのまあ、指定管理者の問題も当然あるわけですけれども、うんうん、大阪労働協会と、それからもう一つ、野間さんが電話したとこありますよねあのなんだっけ、あコングレ。コングレうん えでコングレっていうのは、これ、大阪だけじゃなくて、各地でもって行政と結びついて、いわば指定管理者、つまり PFI をずっと取ってる会社ですから、うん、当然ながら、首長との機嫌を損ねるわけには絶対にいかないわけですよ、これ、いわば行政の下請けみたいなもんですから、PFI 事業を続けるためには、常に市長、あるいは知事のご機嫌取らなければ、仕事取れないんですからね、うんうんうん、そうした中において、えー、何らかの形で吉村さんの意向が働いたっていうのは、当然ながら考えられるし、 トップダウンでもって中心にしろとかどうかっていうそういう分かりやすい話じゃないかもしれないけれども、うん、その意向を汲み取った形でもって中心に自ら追い込んでいくっていう動きっていうのは当然ながら僕は予測されると思います、うん、でまた結局この辺の判断ですよね。うん、つまりだからこれってあの愛知トリエンナーレの時の文化庁の不幸福もそうだし宮本から君もそうだけれども。うんうん どのような情報が挙げられて、誰が誰の決裁で、うん、どんな議事録を持ってこの決定が下されたのかっていうことがブラックボックスなわけですね。当事者にすら明かされないっていうこと。うん、だから、ね、それは非常に問題ですし、うん、でブラックボックスにするといくらでもこうやって、うん、あの表現に対して特定のそういうイベントとかも含めて、うん、注意することはできてしまうっていうこと。だからまあそのことも含めて今回大阪のねこの仮処分申請で、うん、いやそこまで差し迫った危機じゃないでしょって。 っていいううのが出たっていうことが、出たこと非常に重要ではある。うん、でもだったら差し迫った危機作ってやるよって言って、うん、まさに昨日でしたっけ強化、うん、新しい脅迫が送られたっていう可能性もあるのでどこまでそれが連動しているのかっていうのをね、まああまあ、実際問題として僕はやっぱりその直接的に連動まではしてないと信じたいんですけども。うん あのアウンの呼吸みたいなね犬笛、うん、っていうかそ う,、ね、あのそういうものをいかにも望んでるっていうのはもうだだ漏れなわけじゃないですか。でトリエンナーレでの吉村さんの発言はこうです。要するにあの愛知県がこの表現行為をしてると取られても仕方ないですが愛知県議会を小室知事として認めるのか と, と知事をやもう大村は辞職すべきだみたいなことを言ってるわけじゃないですか。というんうん、ことは L 大阪でやられたら自分が辞職すべきって話に。 なっちゃうじゃんっていう理屈であって、うんまあ、大村さんにはそのあの「哀れ」とか全く表現の自由全く理解してないとか普通にすで替えされてるんですけど、うんうん、結局あのすごくやられたくない二人なんですよね吉村と川村隆は、うんうん。とにかく最も嫌なあもの世界で一番嫌いなものがあの表現の不自由点。 っていいうお二人じゃないですか。だから<笑>まあどう、まあ、最初に疑う犯行動機としてはありなんだけども、まあ。あと L 大阪っていう場所の歴史的な問題もありますよね。うんうんうんうん、やっぱりあそこは労働運動の中でのある種のいろんなことがあのイベントとかね、集会が行われてきた、うんまあ、ある種の聖地とまでは言わないけれども、うん、そういうところで、うんうん、当然維新に対して の, あの反対する市民集会とかっても大体 L 大阪でやってるわけですよね。うんうんうん まあなんいいうか、すご嫌まあまあ し, でしょ う, ね, ね, しょう ね, ね。まあ維新としてはだからまさにそういう負の施設とかを全部そこをだから合理化の名のもとにね、うん、そういうものにどんどんメスを入れていくことで人気を集めていったっていうの、うん、多分ねそういう場所的なそういう文脈もゼロではないと思いますけど、ね、安田さん今の話どう思います、うん、そうかもしれませんね。例えば カンナなんかはずっっっとやててるわけでですねエ大阪でもってあるいはさまざまな左翼党派が集会開くときもエル大阪でやってる、うんうん、あるいはあの不重点ではないけども例えばさまざまな例えば南京の問題であったり、うん、あるいは慰安婦に関するシンポジウムであったりそうしたこともこれまでずっとエル大阪でやってる、うん、いわばエル大阪っていうのはあのー、東京で言ったらかつての文教区民センターみたいな立ち位置にあるかもしれませんよねそこ、うんうん、を閉鎖することによってさまざまな市民運動が、うんえー、大きなダメージを受けるっていう文脈は 透けて見える部分は確かにあるかもしれませ ん, うんということはやで、うん、吉村が L 大阪を爆破するんじゃないか<笑><笑><笑><笑>なんかそんな気がしてきましたねなくなってほしいわけでしょ、うん、あそこがねで、でもそんななんか置いといたらなんかこう神奈生がなんか周回するし不自由展やられるし<笑>でもろくなことないからもう爆破 し, してやれみたいな感じになりますよねやっぱりね 危ないからもう閉鎖しましょうみたいな。<笑>なんか、<笑>あの、いや、本当にね、今回いろいろ、まあ名古屋もそうなんだけど、治安を言い訳にしてるけど、最も治安を乱してるやつが、その治安を理由になんかその、何かを抑圧してるわけじゃないですか。これは、うん、あの、よくある構図なんじゃないですかね、もしかして、世界の歴史的に見たら。 そうなんで、ね、だから、あの行政がテロに屈したっていう物言いはあるんだけども、確かにその一面はあるにしても、うん、同じような行為を誘発してるっていう意味においては、うん、ものすごい行政の責任を重たいですよね、これ、ねうんうんうんうん、テロを煽ってると言っても、僕は過言じゃないと思いますけど、ねね、テロを煽って、テロや、うん、脅迫が起きて、わもう危ないから、もう安全、市民の安全のために。あの 要それってさ、うん、よくかつて例えばアジアの一部の国であったり南米の一部の国なんかでクーデターが起きるとき必ずそういう構図になりますよ ね, そう だ, よねだから治安とかテロをううあの理由にして、えーうん、いわば戒厳令を敷いて政権を暴力であるいはさまざまな力でもって引きずり下ろすっていうのはこれまであの一部の国の軍部なんかがやってきた手法ですけどまさになんかそれを踏襲してるような感じに見え な, くなかないう 近いですよね、ね。ももはや、ね、うだからまああのー、ぶっちゃけあさってから大阪ですけどなんかこれもうその犯人の吉村が必死になって何かをやってきそうでなんかこのまままっとうにね法治国家であれば、うん、あのこのまま開催されるはずなんですけど。 現時点で、なんかその、現地のその職員も全く非協力的みたいだし、もうやりたくなくてしょうがないみたいな雰囲気を醸し出してますよね。うん、で, で、なんか、なんらかのその無理やりな理由をつけて、んでさっきのの脅迫状なんで、渡りに船じゃないですか。あそうなんですよ。<笑>だから、犯人は誰なんだ、それを送った犯人はみたいな話になってきますよね。うん <笑>ちなみに、うんあのーえー、と名古屋市の、ねうん、職員の名誉 の, のために言っておくと、うん、これはあの僕もあの2日目に取材に行って、うんあのー、スタッフの方とかといろいろ話をしたときに。うん かなり名古屋市の市民ギャラリー堺の人たちはすごく協力的だったそうです、うん、ですよねそれはなんか、うん、さっき の, あの名古屋市の考えっていうのでもその前段はねなんかみんなで協力してやってきたのに一であるみたいなこと書いて あ, ってあので相当やっぱり官長も含めて、うんうん、あのでどうすれば安全になるのかで、うん、あのやっぱり名古屋の梅ぼたやの愛知の会の人たちが立派だったのは、うん、そのきょあのいわゆる警備 うん、は我々やりませんと、うんうん。警備の管理に責任はそれは 市, のせ市と県警の責任でしょって言って、うんうんうん、そこをちゃんとはっきり線引いてるんですよ。うんうんうん、もうそれは立派なあたりだと思う、うんうんまあ、実際はあのいろんな動線とかの案内とかしてるので、うんまあ、それはこ広い意味での警備ではあるんだと思うんだけれども、うんうんうん、でもそれをやっていてでもちゃんと線を引いてやって、うん、でもちゃんとそのことも分かって、うんあのー、僕自身も一回ね、あのー、これは余談ですけど。うん 一回行って見終わった後<笑>見終わった後ちょっと取り替えなハーレの壁を写真に撮ってレポートしようかなとか思ってもう一回上に上がろうとしたら上がれないんですよすっごいだから市の職員の人が来てあのトランシーバーとか持っていろんな確認とかしててまあなんていうかあのですごいそれで上がれなくてでもやっぱ上がってちょっと写真はっていうので結局撮れなかったんですけどあでもこれぐらいしっかりやってんだなとでそれやってたのは市の職員の人で。 まあやっぱりちょっとそこで職員の人と待ってる間雑談とかしたら、うん、やっぱりかなりあのすごくやっぱりこれちゃんと守りたいっていうので、うん、あのすごいちゃんとやってるっていうのを伺えたので、うん、だからあの市長はそうなんだけれどもやっぱり職員は、うん、あの結構しっかりあの本当に真面目な人が多いっていうのはあるんですよね。うんうんうんうん 実際結構ね、だから名古屋もアーツカウンシュルとかあってアーツカウンシュルっていって実質的な何にのお金を出すのかっていうのを決めるっていうので、うん、検閲機関がじゃねえかみたいな批判あったんですけど、うん、現場はやっぱあの別にもう淡々とそれやろうとしてて、うん、市長はいずれ変わりますからっていうようなスタンスでやる、うん、っていうところもあるらしいので、うん、まあだから、あのー、そうなった時に L 大阪のね職員がどうなのかっていうのはねちょっと僕はそっちはわからないけれども。うん、から L 大阪ね、ね、実行委員会が、ね その裁判所からこういう決定出たからあのちょっと打ち合わせしましょうよって言っても告告した即時抗告したものだからできませんとかっ て, 言って全く会い、うん、もしないっていう状態らしいんですよね、うん、だからあの全然こう非協力的でそうい う, こう一緒に頑張ってなんとかなんとか安全に開催できるように頑張りましょうみたいな。 話に全然ななってないで。でも最初はそうだったみたいな最初はその警察も交えて打ち合わせをして、えー、ここが危ないとかいう話を し, したところで急に内容証明来たみたいなんなんかそこでなんか力がらんなんか無理やりに多分あの職員の人もなんかこうやらされてる感みたいなのがあるみたい な気がします、うん、ですんでよね安田さんそうですよね、やっぱりね、うんうん、指定管理者の問題、非常に大きいですね、これね、うんうんうんうん、最初の頃はだって、一緒に成功させようっていう形のやっぱい約のも若干あったわけですよね、うんうんうんうん、それがやっぱり徐々に温度が変わってきたっていうところにいったら何があったのか、これ、僕、正直言うとまだ見えてない部分ではありますけど、うんうんうんうん。ただね、なんか別に急にこれで河村市長を擁護するように聞こえるかもしれないんですけど、うん あのまあ、これはあの僕現場にあの2日目に行った時に一日、うん、新聞の記者がいてその記者には答えたんですけど、うん、あの要するにあの唯一ね、うん、他のところは全部揉めてるわけですよね、うんうんうん、揉めてるわけなんだけれども名古屋だけすんなりとこれ許可出たと。うん、で、まあ、警備なんかも一応やっぱり市民ギャラリーと、うんえー、愛知県警も一応やって。 で一応なんとか開催にまでこぎつけたっていうこと、うんうんうんうん、でそれをやったのが唯一あのそこの 許, 諾を 許, 許可を出したのが河村市長だったっていうのは皮肉な現象だと思うけれども。うんうんうんうん 一応でも彼の理屈としては愛知、うん、トリエンナーレの場合というのは名古屋市も負担金出していて、うんうん、展示にお金をコストを払っているんだから、うん、だからそうするとあのこの表現自体が、うん、ガバメントスピーチになるんだと、うん、ガバメントスピーチ、うんうん、まあそんなんなるわけないんですけどる な,、ね、なるわけないんだけれどもだから公金を使うというのは、うん、あの こ, のこの表現というのが市の表現である、うん、というふうに誤解されるそれがあるのでそれはっていう理由で批判していたので。うんうんうん いや、今回のは別に市がお金出してるわけじゃなくて場所貸すだけなんで、うん、だからいいですよっていうのは実は、うん、まあ一応整合性は取れてるんですよ、うん、彼のその理屈に従うとね。うんうんうんうん、っていうの で, で、まあ、だからだから、えー、愛知の会にも不自由店にも許可出すし取り替えの入りも許可出しますよっていう話になっている、うんうんうんうん、っていうのはありますね。そうそう 僕、名古屋行った時にね、いろんな右翼団体がビラ配ってるわけですよ、うん、でそれ僕もらってきて、今、僕の手元にあるんだけども、うんうん、右翼のビラが、これは河村批判を 一, 一応はしてるわけです、あなたは河村隆を許せますかって、そういうビラなんですよね。で、河村は今回のこの不重点に関しては、公共事業ではないということを理由に許可をしたのだと。うん うん、で一体これは許せるのかと、河村は今すぐ会場使 用, 使用許可を撤回しろっていうビラなんかを右翼団体が配っている、うんまあ、内実がどうであるか、僕は分からないけれども、うん、あの一応、外形上は、えー、右翼はこの河村の、うんえー、を開催を支持した河村を糾弾するっていうビラを配っているという事実は、外形上あるとということは確かですね、うんうんうん、でただそれに対して結構そういう右派からも批判がね、それなりにあったっていう中で、うんうん、こういうような。 何かしらのトラブル、うん、運営を少しでも阻害するようなことがあったらパッとやめようっていうふうに考えてたっていう可能性ありますよね。 要するに、3日目からできなくなった爆竹騒ぎでできなくなった、うん、で、えー、結局それをそこから日曜まで、えー、休館になった結果不、うん、重点だけじゃなくて取り替えのハーレは高額だったから、うん、取り替えのハーレもできなくなった、うん、でも取り替えのハーレはすげえ文句言ったのかたももう言ってな言っけですう何も言ってないわ話ですよね。<笑>っていうところから見えてくるものもあるよね。 いやなんか最初俺なんか桜井が左翼のせいにするんじゃないかと思ったけどそれすらしないで、ね、<笑>あでも言ってる人いますよあそう自作自演だろって言って、うん、なんか左翼のせいでできなくなったとか言い出すんじゃないかと思ったけどあのそれもあんまりでもいやだから宛先は不終点だったんだたと思いますよあの爆竹のやつがね<笑> はいあのまあ明後日から大阪始まるのに注目したいと思うんですけど、まあ、まず始められるかどうかですよね。皆さんも い, いつ行かれるんですか初日から行かれるんですか。いやいや僕がいつに行くって とかっていうと、それ自身が現場に混乱をもたらすので、いつ行くっていうのは、僕はあの言わないようにしてる。<笑>っていうか、僕大変だったんですよ。だから、広島トリエンナレの時も、うん、行くって言ったら、明らかに現場の人が来るな。っていうような、<笑>すごく忖度してほしいっていうメールが来たので、だから、僕、結局、一日だけは行きましたけども、大島に。でも、もう二日目の一番、大浦さんとかが来る、一番荒れるだろうなっていう時は、僕、行けませんでしたもん。うん、いそれはな行動の不自由ですよ、だから。主催の 人がそういうい人が、ねやめ、勘弁してくれみたいなな感じで。しかも桃島って警察がいないのでだからまあなんかそういう島の本当にのどかな島あのね。こうウハ こういう不自由展が嫌だっていう派の人って本当に卑怯だなと思うのが、うん、もう電話帳とかでもう調べまくって、うん、その大島にある自然農法のパン屋とか、うん、そういうところにも電話かけて、うん、こんな展示許すのかとかやってるんですよ、うん、単なる迷惑ですからね、うん、そういうことをやってだからやっぱりいろんなものが潰していってるっていう状況がありましたからね、うんうんまあ、大阪はねなんかあの、まあ、さっきの脅迫状もそうだしツイッターでも脅迫してる人とかいるんだけどあの怖い人たちに話しつけといたからとかって言ってて。 で、怖い人たちに話してくれただからみんな有給取ってくるって言ってるとか言っててええサラリーマンかいみたいな<笑>話になったりしてましたけど、えーとまあ、無事に開催できることを願ってちょっと注目していきたいなと思います、はいまあ、3日間のうち僕も東0日では行こうとは思っています、はい、あのー、まあえー、今日の特集的にはあのー、その表現の不自由 のまあ、犯人は誰かってことで、えーまあ、直接的に、まあ、冗談めかして あ, のあいつが爆打を送った貴司が爆竹を送ったんじゃないかって言ったけども、まあ、それはまあさすがに僕もそういうことは考えてはないけど大きな意味で言うとやっぱり真犯人だなと、まあ、その煽ってきた2人まさに そ, あのそいつらが でも犯人としては小物じゃないですか<笑>もっと大物いっぱいいるでしょういやいや世の中の犯人って意外と小物なんで、ねいやいや。でも全体状況からの犯人って考えても<笑>、うん、前首相とか今の首相とかの方が大きい気がしますけどね。まあまあねまあでも、まあ、そういう意味で言うとねでもそうやってどんどんその上の方に責任をあのあのとと問うていくと末端のそういうこう。 小悪党みたいなやつらの責任が軽くなるのもちょっとよくないなという気はするし、はい、まあだからあの引き続き犯人探しをしていきたいなと思います。えっと特集的には今日はこんなところであの終わりたいんですけどあのー、まあいろんな小ネタが山ほどあったんですけど全部飛ばして今日安田さんがあの大阪で取材されてることだけはこの今回の回に含めたいので。 えっ、ー、とちょっとその話を、安田さん、聞こえてますか聞こえてますよ、はいあのー。ヘイトハラスメント裁判の、えーはい、話をしたいんですけど、はい、ちょっとそちら、あんまり見 え, 見えてないと思うんですが、ちょっと待って、ね、仮想カメラ回切って、え あ, のまあ今日行われたのは例の富士住宅ですよね、はいこのまましゃべっ て, てもいいんでしょうかあ大丈夫ですよ、はい、あの富士住宅のいわゆるヘイトハラスメント事件。はい はい、これ、の控訴審です、はい、これ一審判決があの僕らの番組でもやりましたよね、110万円という損害賠償、これは認められたという話はやりましたけれども、はい、その控訴審が今日あってです、ね、でね今日は証人尋問だったんです、証人尋問として原告、つまり、富士住宅訴えた側から、はいうんまあ、原告本人が証人として出廷し、尋問を受けた、うん、それからもう1つは被告側。はい つまり、富士住宅の側から社員が2人出て、えー、証人尋問をしたというのがき、うんうんまあ、今日の流れだったわけですけれども、うんうんうんうん、この証人として出廷した会社側の人間が誰なのかっていうと、はい、1人は取締役、はい、それからもう1人は現場の主任という肩書きを持つ男性社員。はいはいはい でこの2人が、まあ、予測できた通りなんだけどももともと韓国籍だった人物だったわけですでもこれ会社の意図ははっきりしてますよね元韓国籍今2人とも帰化して日本国籍らしいんだけども、うんえー、この韓国籍の2人は、えー、自由に会社で活動してるあの仕事をしているそして出世までし取締役に1人はなってるんだと。うんうん でしょうですから2人の証人尋問というのは、まず会社が、いわゆる主尋問ですね、うん、あの会社側の弁護士からの質問に関しては、私どもの会社では一切差別を感じたことはない、うんうんうんうん、それから今回、被告となっている会長、会長っていうのはとってもいい人なんだということ、うん、それから勤務時間中にいわばヘイト文書の配布、これ自体が違法性というものが、あのー、一審では問われたわけだけれども、うんあの これに関しては、全く問題のないものなんだと、うんうん、単なる情報提供であって、うんえー、韓国人を、あるいは、えー、在日コリアンを貶としめるようなものではないんだと、うんうんうん、これは情報提供だから、何も問題はない、うん、そして一審判決そのものが間違っている、納得できないんだと、うん、いうことを延々と繰り返していたっていうのが、うんうんうんうん、あの今日のまず、証人尋問の、富士住宅側の証人の答弁でしたね。はははははいはいはいはい、はい、ね それから原告側は、うんあのまあ、これは僕らも前にも少し触れましたけども、一審判決が出た後も、原告を非難する文書が相変わらず配布されてるわけです、うんうんうんうん、でそこには社員の感想文という形でもって、うん、会社は何も悪くないのに、あるいは会長は何も悪くないのに、裁判を起こして、うん、本当、会社はかわいそうだみたいなものが感想文として書かれ、それがやはり連日、配布資料として、多くの社員の目に触れるような形になっているということ。 それから、うんうん、あの原告がショックだったのは、同じルーツを持つ社員に、当社には差別はないと言われたこと、うん、これは非常に会社への不信感が募ると同時に、うんまあ、やっぱりこれは今日の報告集会でも言われたんだけども、うん、非常にいやらしいやり方だなっていうこと、の本当にその、はい、いわゆる元韓国籍の社員が本当に差別がないと思っているかどうか別としておいて。うん 言わてっすけですよだって言わざるを得ないでしょ、うんうんうんうん、会社の中に生き残ろうとすればつまりそこに民族的ルーツを持ち出して自分の権利主張をすればこの社員と同じようにいわば敵対 勢力とみなされてしまうわけですし、自ら出世してるわけですから、当然ながら会社の意に反する言葉なんて言えるはずもないってことを分かっていながらそのか、その人間を出してきた。しかも、ほとんどその原告とは面識のない役員ですよ。他にいくらでも、例えば会社の代弁する社員なんて他にいくらでもいたはずなのに、あえて元韓国籍の社員を出してきたところに、会社の意図があの感じられますよね。こはっきり言いますけれども、何ら意味がない行為だと僕は思ってました。その社員の 本当に本心からうちの会社がいい会社であって、会長はいい人であって、会長は無邪気だなんて言葉も出てましたけども、仮にそうだったとして、それなだからな何だって話じゃないですか、ね。会社がどんな意図を持ってたか、あるいは会社がその当該の社員、つまりその役員であったり、その主任であったりに差別的行為を働いてなかったとして、しかしそれが何だっていう話ですよ。現実に原告は被害を被ってる。現実に原告は苦痛を強いられてる。現実に被告は 差別を受けたわけです受けているわけです、うんうんうんうん、そう認識しているわけですよ、うんうんうん、そして現実にその差別的な文書が配布されている、その文書の中身っていうのは、私たちの番組でも何度も報じましたよね、ですからあの、この在日の社員を出したっていうことに対して、えー、別に、あこんなにいい会社なんだって思うんではなく、僕はその会社の異常性しか感じなかった、うんうんうん、今日はそれが明らかになった一日だったと思います、はいあのー、でちなみに今日で決心です。はい えっ、ー、と判決はいつなんですか。判決は十一月の十八日の午後二時から、はい。はいはいはいはい。はい十一、えー、月十八日午後二時から大阪高裁で判決です。はい、あのや、ー、さん今日その事務局長の文言さんにあの支える会の事務局長の文言さんに話を聞いてもらっているので、はい。それはちょっと見ましょうか。はい。 え本日の、えー、裁判全体を通して、どんな印象を持たれましたでしょうか、はいえー、原告も最後に言ってましたけれども、同じ在日コリアン同士を裁判の場で、えー、あたかも対立しているかのように争わさせる、えー、そのような被告である富士住宅今井会長のま卑劣な姿勢というものがあ 際, 際立っていましたし、まあ、そのことについての怒りを感じたというのが、まず裁判全体を通しての感想です。 被告側の証人はあの、まず会社は差別をしていない、差別されたことがない、そうした言葉が出てきましたけれども、これに関しては、どのように思われましたでしょうか、はいえー、差別という言葉の判断基準が極めて曖昧です、えー、具体的に、えー、原告側の反対尋問だったように、えー、一審判決の中で違法行為とされた、えー、特定の国籍を持つ人間を貶としめるような表現、それについて一個だにしていない。 社内的な検討を何しだい行っていない、えー、わけですから、あの原告は被告側証人の語っていた言葉というものは、私はあの評価するに値しない言葉だろうというのを思っていますそれから、一審判決後に至っても、えー、まだ社内の中でそういった差別的な文書の配布があった、えー、ということも今回、明らかとなりました。本当に、まあ、今日のの原告の意見陳述でもありりましたが、えー、より 原告に対する差別的な批判、攻撃というものが、あの一審判決後に強まったということについては、あまあ、一つならば原告が本当に大変な状況に置 か, れてる置かれて働いているということについて、私はもうやらせない気持ちを強く持ちますし、そのような状態を作り出して放置をしている被告である富士住宅、今井会長に対する強い怒りというものを感じています。 これやっぱ、まあ、関東ではあんまり注目されてないですけどそうですよ、ね、ひどい話なんですよね。いやひどいですよね。うんうん、まあなんかでも、D、そういううちの会長はそういうちょっと天然でみたいな話とかって、うん、なんか DHC の社員とかもいそうだなっていう感じですよね。ねなんかみんなな同じパターンだよ、ね、なんかそのーやっぱりり信者的な社員員とか役員の周りに置いててで あのー、まあ陳腐な言い方だけどカルト組織みたいになっちゃってるっていうところが結構多いですよね。うんうん、だからう富士住宅なんかその中でやっぱりその一部上場であるっていうことがすごく異常なことであのなんでこれが許されてんのかなみたいな。 のは思いまますすよねね、まあででも dhc だってて許されてるわけですから、ねうん、いやだから僕、まあ、DHC の話今日はしないと思いますけど、うんうんうん、だってあれ自治体、うん、なんか誤った風みたいな感じになってるけど何も誤ってないじゃないですか<笑>でもあれで結局あそこから自治体ってほとんどまあいいかみたいな感じになっててい、うんうん、いやいやおか、うんうんうん、でしかも別に自治体はそんなあの連携協定であれ災害連携協定なんだから。うんうん <タッ><タッ>あの要するに災害があった時に DHC のサプリをとりあえず避難所の健康維持のために使うっていうだけの話なのでな、うんうん、も別の業者にすればいいわけであって、うんうんうんえー、やめたところで痛くも解雇なんだからとっととやめればいいわけですよ本当に今すぐ今一瞬でも早くやめればいいんだってはいえっ、ー、とー安田さんその、えー、と今、えー、と文言さんのインタビューを流したんですけども はいえー、っと今日傍聴とかはすごい人いっぱい来てましたかえ今日ょう、傍聴券発表しました、あのーうん、ものすごい倍率高かったですね、コロナってこともあって、うん、座席数に制限がありましたので、傍聴券は100人近く集まって12人。 それを、えー、両者で分けるっていう形になりまました、まあ、うん、プラスあの関係者の席もありましたから、うんえー、合計でまあ450ぐらいは入りましたけども、うん、それでも多くの人が、えー、中に入ることはできなかったで会社が動員かけてますからね、うん、やっぱり僕らの番組ではこれ何回もやってるけど世間的には特に関東ではやっぱりあんまり話題になってないじゃないですかマスコミ的にも、うんそうですね、だからあのその辺 DHC のこともあるからもっとなんかこれは本当に やばいんですよということをあのプッシュしていたほうがいいかなというふうにも思いますそうですね、でね、会長自身がね、とってもいい人だっていう、今日証言、相次いだわけですよ、うん、この証人尋問でもって、うんうんうん。で、社員を大切に思う会長であり、うん、取引先を 大, 大切に思う会長であるみたいな、だ、うんうん、から気持ち悪いんだよね、そういったなんか会長の個人崇拝みたいなのが色濃く出てるっていう会社なんだってことだけは分かったんだけども。 で僕何度かほら前のまさにも言ったけど僕、会長の家で張り込んで一応当てたことがあったじゃないですか、昔、うんうんうん、でその時は取材拒否だったんだけど今日目の前にいたんで裁判所で一応捕まえたんですよ、うんうん、それでとりあえず今回の裁判に関してどう思うのかっていう話を聞いたんだけども、うんうん、会長の口から出た言葉っていうのは、うん、原告はひどいたただだそれだけでしたね<笑><笑>ひどいって思う被害者のつもりなんだ。 はい、えっ、ー、とー、じゃあ、きょう、なんか、あの細かいネタ、何もできなかったんですけど、えーはい、一応、今日はここで、あのー、終わりにしたいなと思、なんか、その本当にいろいろ、不手際がありまして、もうなんか、毎週謝ってんだよな、先週はうまくできたけど、選<笑>手はうまくできたけど、毎週接続が違うし、毎週謝ってるし、なかなかうまく。 まあ、また、た 多,、ね、多分これ、東京もね、どうなるのかみたいなのもあるし、東京、名古屋、大阪、うん、でも、名古屋は名古屋で、おそらくまた仮処分申請とかあるだろうし、うんうんうんうん、多分動きがまたね、いろいろあると思うので、うん、もうちょっといろいろ動きがあったら、また来ますよ。うんうん、そうですね、はい、ぜひあああのの来てください、あのー、まあえー 来週ちょっと今日できなかった分は来週やるということにして、えー、津田さん今日はあの遅くまですみませんでしたいいい安田さんももしかしてご飯食べてないんじゃないかなうんこれから食べます<笑><笑>すみません<笑>あ大阪ってでもご飯食べないんですか 多分やってないでしょうね。まあ、近くになんか コ, ンコンビニとかあるんで適当に見そうですけど。すみませんね。もう本当に申し訳ないです。あのーえー、じゃあ、えー、今日はあのー、こんなところで、えー、終わりにしたいと思います。安田さん、津田さんどうも。田さんありがとうございましたあ。こちらこそありがとうございました。はい、また、えー、また来てくださいね。 はい、ちょくちょくちょくちょく来てください。あの、はい、猫猫と触れ合えるって本当にいいなと思います。<笑><笑>はい、ここは。えー、どうもありがとうございました。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうござい ま, す, ざいます。ありがとうございました。ありがとうございました。